コロナ禍を風靡した揚げ系リフトアップカスタム。やるんじゃなかったー。全国各地にある、超横風強い区間、法定速度きっちり出して、走破できたら褒めてやる。日本ってほとんど舗装路ですからね。しかも路面がガタつくと、一気に横転しやすくなる。人というのは、基礎条件の悪化を、想定することが弱いようだ。開店前のバーゲンみたいにトラックいますね。 誰か一人こけただけで圧死する。たくさんの人が死ぬ事故が何か起こるたび、何年も前の、そうなった時の対処法の動画がおすすめに出てくる。今の時代に、完全初見パターンで死んでる人なんかいないでしょ。成田ケラドローンヘリから墜落しろ。動画に旅行に行って、地球温暖化で溶け出してきてる。未知なる細菌を時刻に持ち帰って流行らせろ。中国的当 CG シリーズの次は、中国工事現場ご侵入シリーズかよく言うぜ、俺たち日本人は、 極東の石地にご侵入した奴らの末裔なのに。そんなこと言ったら大抵の人の人生は、室をよび支給へのご侵入、で始まってるんですよね。ちょっと今の発言、このチャンネル史上で一番キモかったかもしれない。最近は毒舌がおとなしいっていう、コメントをいただいてたからだぞ。この程度のきっかけで常識は飛ぶんだ。よりを間違えましたな 夏休みの宿題のレポートを放置してたら、実は参考文献が何冊も必要だった、みたいな。大学あるある。課題を先延ばしするつもりなら、せめてさ、その中身や想定される労力くらい、見ておこうよ。家にオーブンがないのに、オーブンじゃないと調理できない、レトルトピザを買うようなもの。車を DIY カスタムしようとして、あれこれ買い揃えていたのに、いざ取り掛かった後に回忘れに気づくやつ。旅先で忘れ物が発覚するようなものだ。 大丈夫、金さえあればその場で買い直せる。海外旅行にパスポート忘れた機嫌見てなかったレンタカー借りるのに免許証忘れたバカじゃねえの、お前交尾するのにゴム忘れたから生まれたんだろ。いや、普通にやることだと思うんだよな。そういうパターンがあることと、人の特性を知っていない限り、誰でもやる。人生あるあるなんだよな。一瞬のミスで。 積み上げた作業が全部パーになるやつ特に固まりきってない接着剤とか剥がれることができる限り何回でも剥がれてくるんだぜコーキングやゴムパッキンは消耗品雨漏りで入った水で内部から腐ってもカーセンサー最安値中古車に流すから平気平気 え、何これは冷凍食品についてくる粘度の高いタレとか指で開けたら微妙に開ききってなくて出そうとしても膨らむばかりのアレマジックカットや個別包装がちっこいのだけ息分かれせずに綺麗に開く率荒れた分遺伝子で決まってる私は外れ個体なので割り箸も綺麗に割れないしワイヤレス充電も認識率が悪いなんならアンカーの充電スタンドの新品を買ったのに買った時から認識しなかったからな ディフロイ、それは私のチャンネルに投げかけられる、外国語だから意味わかんないけど、絶対差別用語生まれつき遺伝子や環境が外れの人か、21世紀の知的生物に、あるまじき愚行を行った人。このチャンネルは、そういう人の執着点だぜ。私は人間文明の終末案内人なり、今案内人を自称したけど、 近距離でも初見ならカーナビに頼ってる平気平気脳の内部ストレージの記憶用じゃなくてスマホとインターネットを使いこなして適宜必要な情報を抜ち出すそれがメインの時代だから私みたいに元の脳機能が優れない個体は立ち回りで欠陥を補うしかないんですよまあ人類って掃除手デフォルトでアホだから十分すぎるほど戦えるけど見たかいの 絡みだからか知らないが、急ブレーキの完成に負けて、リアが横方向に流れやがった。トラックの前後重量配分は知らないけど、荷物抜きだと、リアってスッカスカだよね。前8割でもおかしくないのでは、奥で飛ばしてるセダンが消息を絶ったところだが、実はトラックの運転って、ポルシェ9 1 1並みに知識がいるのでは、そこでトラックにこそ FF ですよ。 副産物として、荷台の低消化が可能です。一般的になってない時点で、絶対何か理由あるんだよな。それにしてもあのトラック会社の人、絶対ビジホの朝食バイキングで、パンを盛りすぎて皿から落としたことあるでしょ。こっちは持ち上げる最中に穴が開いたパターンか、いいんじゃねえの。 ゴムが行為中に破けて、てそれれで生まれた命だだってあるだろう別にそれがいいことだとは一言も言ってないですよ使わないのに解約を忘れている年ごとに更新の1万円くらいするサブスクのような溢れ方をするコンビニに頭から突っ込む人とむっちゃ雑にバッグ駐車する人封筒をハサミで開封する時適当すぎて中身の紙まで切ったことあるタイプスーパーで肉とか詰めて売ってるトレーにラップかけたやつ あれ知らぬ間に破れてそう。ダンボールを回収ボックスに持っていくとき、倉庫内識別用っぽい。よくわからんバーコードのシール剥がさない。コップに注いだ水や、トンによそったラーメンを運ぶとき、表面張力も手出しできないような勢いでこぼす。なあ、あのトラック、リアの2台のドアからないぞ。もしかして最後の荷物が今落ちたか。自信満々で持ってきき着いたと思ったら、2台すっからかのさすがに草ああまた燃えちまって。人間の歴史は、日遊びの失敗の歴史なんですよ。 かつては苦労して作った藁葺き屋根の家を燃やし、核の炎で街を焼き尽くし、大人になってもトラックの前に飛び出し。アホでも生殖できちまってる社会のせいで、DNA に絶対愚行配列が混じってる。深夜にラーメン屋に行きたくなるの、マンモスを買った日の夜に、満腹で食べきれなかったあまりを、ちょくちょく起きて、焼いてきてたからじゃねまあ、たガラス盛大に割れてんのかよ。もうお前らガラス製造業者じゃなくて、明日からガラス処理業者やれ。 IT ドカタ、数学ヤクザ、プロミート、大丈夫だ、すでに土壌はある。土砂崩れの予兆が落石らしいんだが、今の化石サイトラックからの、落石を見ると、説明不要で脳が理解する。座学の勉強とかテストの成績とか、そういうのが大事なんですか。私は中高生時代に成績良かった方だと思うんだけど、真面目以外に取り柄がないバカでしたよ。中国的当 CG シリーズに、コメント欄でマジレスしてるタイプ。いやいやいや いつにも増して適当ですね。需要の余った時間に、習った範囲で遊びで作った缶。跳ね返されてて草。お前それでも船かよ。自販機の缶の蓋が、高校生を過ぎても、自力で開けられないレベル。ラインを持ち上げてぐっちゃぐちゃにするのは、最近の車のトレンドだからな。そのまま乗っても、マイナーチェンジにしか思われんだろう。右上の2台が同じに見えてくる。だってポルシェの高いんと、アウディの GO トン ET が中身同じなんだよ。何一つ合ってない。 やりやがったな、次は雪の日に、除雪忘れた状態でシャッター開けろ。ほう、最近のジェット機って、アクターバーナー搭載になったんだな。二次触媒感覚で、この時代に戦闘機のように燃料とかさないで。ジェット機のエンジンといえばロールスロイスだが、飛行機の排ガス規制はむちゃくちゃらしいな。これひもが作っても変わらんだろ。年取ってあちこち悪くなってきた後で、この動画を洗ってみられるだろうか。おー 振りまくった後の炭酸みたいに大きくなるような、これ旅客機の緊急脱出用のスライダーでは、退屈な需要や会議から離脱するためだけに、戦闘機の射出座席みたいなの使える時代に、生まれたかった。人間を賢く考えすぎだ。スマホを床に置き忘れて、拾い上げようとした姿勢のまま発射されて、いつの分しか開けられていない天井の切れ目に、頭を引っ掛けて、 首を追って死ぬんだ物理的に首が弱い人間だけど今のところ精神というかスマホとの向き合い方が一番弱い向き合い方が良くないのか良くない人間なのが露呈してるだけなのか知らないが万人がネットで発信する時代は地獄だ多分今モーターショーとか言っても YouTuber ーーになりたい人かネットでいいね取りツイート欲しいって人しか来ないでしょおうこれからスタバ行ってみろ意識高い系の人の巣窟このイメージが間違いだとわかるから この農場は遺伝子組み換えしてないと思います自分たちは劣化コピーを繰り返しながら電通だの上級国民だの嫌ってるのに遺伝子組み換えは嫌で品種改良された農作物を食うんだいつまでも食えると思うな牛牛を育てる余裕がなくなるか電気信号でどんな味覚も実現できるようになるかそういう鬼ごっこなんだリフトアップなんてなかった